それれをぜひごご覧いいただければとと思っておりりまますありがとうございますあがうざ今までたくさんよさこいソーラン祭りに参加されてきたと思いますが中でも印象に残っているよさこいソーラン祭りの思い出はありますかそうですね、えー、やはり初めてファイナルのステージ上がらせていただいたとき、えー、こちらの記憶というのは結構昔になりますけども、えー、思い出深いと、えー、ころになりますありがとうございます では最後に一言お願いいたしますはいえー、3年ぶりこのよさこい相談祭りのこの8丁目ステージで踊れることを楽しく見に参りました、えー、北の大地最後の、えー、よさこい相談祭りでの28丁目のステージになりますのでぜひ皆さんの心に刻んでいただきたいと考えておりますありがとうございますでは演舞の準備をお願いしますよろしくお願いいたします 改めまして続いて踊っていただくのは旭川北の大地の皆さんです旭川北の大地は1997年1月に結成し各種お祭りイベントに参加してきました今年25年の活動に幕を下ろします旭川北の大地 最後のよさこい灯乱祭りでの演舞をお楽しみくださいそれでは踊っていただきましょう旭川北の大地の皆さんですどうぞ改めまして、えー、ただいまご紹介いただきました旭川北の大地です今年度の、えー、活動をもってピリオドを討すというような決断をいたしました25年間、えー、支えていただきました多くの皆様に感謝し また三年ぶりにこの発表メッセージで踊れることに感謝を込めて皆様の心に残るような演舞をお届けいたしますどうぞ温かいご声援のほどよろしくお願いいたしますとどしように失いし鼓動絆を胸に しっかり求めて「第一2022演舞」登園歌は無情に I'm、oh. so-